木の枝やばいから。あ、よしょ。やばいやばいやばーい。ひよせーどしようかっていうか、すごくないここお。あれは何山だろう。 雪かぶってるけど、うん今日は気持ちいいよ。あとね朝寒かったけどやっぱり日中日が出てきてだいぶ春っぽい陽気になってきたね。何気に楽しいぞこの道。 くねくね館265県道265号線。さやまリンゴ郷。この辺はリンゴの産地なんだね。 ふにふにふにふにふにふにいやーめっちゃお腹すいたーちょうど12時時分昼時ですねこの先にすごいでっかい道の駅があるみたいで道の駅というよりアミューズメントパーク的な規模みたいなんですけど。 すでにいい匂いがするんだけどここにも温泉があるわえ P7 とか書いてあるけどそんな広いんかーい 広い広いぞ今ここ広すぎー ごありがとうございま。 はい、ではね今日はこの辺で帰路に着きたいと思いますあいい天気だいやシャカの冷戦ん押しボタン式だったわこれ。 とんかつ富田あれこの辺って沼田のとんかつ街かな沼田ってとんかつ有名なんでしょう群馬はなんかすごいくねくねロードがたくさんあって楽しいねなんかグーグルマップ見てるだけでもなんかワクワクしちゃうわで帰りはね赤城の方のね山道なんかすごいくねくねがあったんで そこを抜けて帰ろうかと思います、えー、では今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございましたそれじゃまたねバイバーイ